はいおはようございます、コシですこのツェルマットの大自然に癒された私たちはこれからイタリア・ミラノに向かいます、世界最大級のゴシック建築、ゴシック建築ブオーモ、完成に400年以上を費やした超大建築みたいです、そしてその後晩ごはん、ディナーはミラノ発祥のアペリティーボを楽しもうと思います。 このアペリティーボというのはミラノの歴史ある伝統らしくて晩ご飯をいつも夜8時ぐらいにみんな食べてたらしいんですよねでもその前に6時ぐらい夕方6時ぐらいにお酒をいっぱい飲んでから、まあ、食前酒のようなものを楽しんでんな晩ご飯をたしなむという習慣があったようでそのビールいっぱいの値段で他の料理たちパスタとかピザとかいろんなイタリア料理を 食べれるということなのでディナーで楽しみたいと思います本人調子はビーツよな<笑>おきわーみんな元気いっぱいですこのスイスの地あ見てくださいこれセルマットの街のロゴマークですよなかなか活かしたデザインと思いませんか<笑> 私の大好きな旅ユーチューバー2人いるんですけどその2人ともミラノで窃盗すりにあっているという事実がありますなので私のミラノのイメージはもう超窃盗集団がわいわいいるところでかなり気をつけなければならないという印象ですマジでちょっと盗まれるのだけは歯がゆいけんサスミラノの窃盗集団じゃあミラノに行ってきます イタリア・ミラノに到着しましたここからはミラノの窃盗集団のナワベリへ我々は突入していきます警戒心マックスでいきましょう何も取られないことそれが我々のゴールですこいつは仲間だこいつも仲間だこれこいつら以外は全員敵みんな悪人あいつあいつなんか見ているあいつなんか見ているとこちらを こういうトライアングルフォーメーションを組んで現在<笑>どうやらイタリアのチケットは買いにくいようです少々手こずってますご覧ください下には敗北者たちのチケットが散乱されています領収書でしょ、何か殺人の何か犯罪の匂いがします しした5個ペットががっっって上にはすすそそなていいちちゃうううれねチチャャララ買で僕もそうですけど買った方がいいよこげん<笑>折りたみ傘利用頻度が高いなら買った方がいいねしっかりしたやつを。いいね、高いやつあ 何直木にやついてんだよお前最初っからいい傘使いやがってうわひどい<笑>俺たち1点、ね、1.5 ユーロの傘をバカにしやがった<笑>何かドームの前ではコンサートのようなものが行われています何か大きなイベントなのでしょうか報道記者もたくさんいますねこちらが 正面からのでですすミラノ大聖堂ですなんかもうキモいぐらい鳩がたくさんいますよ、なんでこんなに鳩がいるんでしょう、キモい、キモい、ここまで来るとキモい、一面、鳩だらけ、マジキモい。 あこ の, ドームの前の広場には人間以上に鳩が集まっています、私はこれだけの鳩に囲まれたことはありません、なんでしょうか、超常現象でしょうか、彼らはなぜここまで集まっているのでしょうか、誰かが餌を与えているのでしょうか、平和の象徴という彼らもここまで集まると、もはや狂気にしか思えません、いやー、怖い ちゃいやいやここちょち ょ, ちょ誰かカメラ持ってもらわんとよねちょちょ。 俺が鳩怪人になってみんな俺のゴープロを持ってくれん。鳩つけた手でず<笑>ゴープロ持って。じゃじ こ, ここの根っこは、まあ、触ってないマジで触ってない。<笑>根っこ持って根っこ。マジで洗浄するけん、洗浄。あったかいんですけど触ったりする？触ってないで根っこはマジでマジで。じゃ見てほらこのモニュメントを見てなんでそのうんこ触るような物件やって持って。お, おこれ鳩鳩ちょっとズームしてズーム。 これ、ハはとを洗浄する用の聖水よ、聖水。ああ、マジしょくらいー。あの、爪。こう言うても、これで九十パーセント落ちたやろ。いや、十パ残ってる。それぐらい気にするかや。いや、キモいもんあいつら。なんで言ったの。最初からハト触らなきゃ。取れ高が足りないんだよ。もう、もう、切れって、もう切れって。もう切れって、こ<笑>んな俺をうんこみたいに扱わないで。これらもう、全ツールいったやろ。<笑>はい、はい。 うううんこを見るような顔で見がって、うんこは、うん、こはとつ<笑>か<笑>ハト使いになる代償はとても大きい友達がいなくなるご飯も食べれなくなるしゃべり方も人間っぽくなくなるよしあ俺も完全にレポートを忘れとったねということで「どうもは」はミラノの中心地にある超人気観光地でアフェリティー帽を求めて激戦区 ナビリオ地区に来ていますこのアペリティーボっていうのはドリンクをいっぱい頼んだらいろんな食材は食べ放題になるというシステムらしくてピザ屋さんが運営してたりパスタ屋さんが運営してたりいろんなお店がこの仕組みを取り組んでいるらしいですこういういろんな店にこういうハッピーアワーとアペリティーボを意味する看板が立てられてます。結構もうレストラン街みたたいいいなとここころも来たねはすごめっちゃ混んでる キ ャ, キャッチがいるところは、自分だん、トラウマがあるので、あまり歓迎してないで す,、ねいす。めっちゃかいいいてやたただきます冷 あったかくはない で, す、うん、<笑>まあでも味付けは、うん、美味しい10ユーロで一杯飲めてこれだけ食えればうんマジお得じゃない思ういいシステムやねまあ今回はイタリアのイタリアといえばこうパスタ、うん、ピザとかねワインとかいうのが主流やけど、うん、このミラノ発祥のアペリティーをお伝えできたっていうことで、まあ、1日目は大きいでしょう今後 残り5都市、イタリア残ってますんでこれからパスタとかピザとかワインとかいろいろお届けできると思います次の動画は水の都ベネツィアです、どんな綺麗な景色が見れるのか楽しみです、ぜひこの動画面白いなと思ったらグッドボタン、高評価忘れずによろしくお願いします。ハッシュダウン更新